ひな祭りのひしもちをイメージした3色のカップケーキ野菜と果物で色をつけるので栄養価もバッチリです卵を使わないので簡単に作ることができますよいの給食室今日はひしもち風のケーキになりますのでピンク色色のの生生地地と緑色の生地を作りますそれで緑色の生地はこのほうれん草で色をつけていきましょう。 沸騰したお湯にほうれん草を入れていきましょう。今日はね、量が少ないので、ハサミで切りながら入れちゃいます。保育園でやるときは量がたくさんありますので、包丁で切ってから、この中に入れていきましょう。今日はサラダとして食べるわけではないので、1分さっと茹でて、ザルにあげていきましょう。 今茹でたほうれん草は流水にさらして冷ましたらペーストにしていきます。ただ今日は量が少なくってブレンダーとか使えないのでまず包丁でみじん切りにしていきます。いきなりペーストにしちゃうと今日茎使っててここが潰れないので最初に包丁でみじん切りにしてから潰していきましょう。 そしたらすりつぶしをしをていいきますドラゴ式ない場合はすり鉢で潰していきましょう離乳食キットが大活躍ですね今日は本当はね保育園だとブレンダーとかでバーって一気にやっちゃうんですけど少ないとね難しいからよしこれが限界かなではピンク色の方を作っていきましょうピンクはねいちごで色をつけていきます下の部分だけ切り落としていちごはちょっとかさがあるんでねブレンダーで潰していきます 感じでいちごのペーストができたのでこれを生地に混ぜていきますもうこのまま飲みたい<笑>美味しそういい匂いではケーキの生地を作っていきましょうオーブンを180度に予熱しておきましょうまずお砂糖ですそしたらここに豆乳を入れていきましょう無調整でも調整でもどちらでも大丈夫です今回は調整豆乳を使ってますそしたらよく攪拌しましょう 砂糖の塊がなくなったところで今日は油を入れていきますバターの代わりですねそしたらこれもよく攪拌します そしたら今日はここに小麦粉ではなくてホットケーキミックスを使っていきます。ホットケーキミックスの方が失敗しにくいので、行事食で少し忙しい日とか、調理の体制が厳しい時はこういったホットケーキミックスを使うこともあります。ただまあ結構味がしっかりとついているので、場合によって分けて使っています。ホットケーキミックスはふるわなくていいので、人手がね足りない時とかもそういった作業が省けるのですごくね、助かるんです。入れたらさっくりと混ぜていきましょう。 盛り付けが大変な行事食の時とかにすごく、ね、工程が多い料理とかおやつとか入れると本当に調理師さんも大変になっちゃうのでなるべくか可愛く盛り付けられるんだけど手間は少ないみたいな感じで工夫をしています。 今日はこの白とピンクと緑で3色で作るパターンとピンクと緑だけの2色で作るパターンをご紹介します作業工程的に3色だと大変っていう場合は2色で作ってください生地を3色で作る場合は3等分2色で作る場合は2等分にしてください色付けをしていきましょうまずはピンクの生地からいちごをここに流し入れますこの瞬間が楽しいいけー いちごの甘酸っぱい香りがしてますこんな感じで薄いピンク色になりました続いては緑の色を作っていきましょう こんな感じで薄い緑色の生地ができましたほうれん草はねブレンダーとかで潰してあるともう少し粒がないような状態になってますじゃーん<笑> !3 色できましたこれを、ね、一緒に焼いていきましょうとっても綺麗ですねひしも風の色になってます今日はカップケーキになりますのでこういった型に入れて焼いていきますここに使い捨てのアルミカップとかこれはね紙でできてるんですけどを引いていきます では三色のパターンからまず作りますね。生地は三層になるように入れていきます。まず一番下に緑色の生地を流し入れます。ちょっとね、この等分がね、すごく難しいんだけど、三<笑>等分になるように入れていきます。でこっちの奥の二つは二色のパターンで入れていきます。なので、ちょっと多め、半分、この緑の生地を流し入れます。次に真ん中は白の生地になります。 次にピンクを流し入れていきましょう流します生地を流し入れたら軽く落として空気を抜いておきましょう空気抜いておくと焼いてる時に割れにくくなりますではこの生地をオーブンで焼いていきましょう 焼けました。かわいいピンク色。これをね、じゃあちょっと中をね、見てみましょう。どんな感じになったのか。必ず焼いた後は、真ん中に養生さして生地がついてこないかっていうのを確認してください。で、生地がついてくるようでしたら、もう少し時間をかけて焼いていきましょう。ほこっちが2色ですね。ふわふわだ。では、割ってみましょう。 じゃんこんな感じでちょっとひしもち風になってます今日はね結構卵使ってないんでホロホロな感じです2色はねこんな感じで仕上がりましたかわいい時計が鳴りますボンボンボンおいしいおやついただきましょうそれでは皆さんご一緒にいただきます 可愛 い, い、<笑>美味しそうな匂い、これにしよう。では、いただきます。うん、美味しい。いちごのほんのり甘酸っぱい味がして、美味しい。いちごの甘酸っぱい香りと味がふんわり広がってきて、すごく美味しいです。卵を使わずに、またバターの代わりに油使ってますので、どちらかというとしっとりめのケーキになってます。 あとほうれん草は生地に混ぜて焼くことで苦味とかも消えてますのですごくねこれを多分ほうれん草って気づかずにたくさん食べてくれると思いますよく保育園のやつでもポパイケーキっていうのは出してるんですけど今回はそれのアレンジバージョンになりますすごく簡単なんですけど見た目がねすごく可愛く仕上がるので是非 ひ, ひ, ひな祭りに作ってみてください